皆の者は目を閉じ、自分の手を握り拳にして前に差し出せ。オベロンを除く、モードレッドの手下は目を開き、周囲を確認して邪悪の下べが誰であるかを確認せよ。五、四、三、二、一、 モードレットの手下は目を閉じよすべての者どもは目を閉じ自分の手を握り拳にせよモードレットその人を除くモードレットの手下は親指を立てマーリンがお前らを知れるようにせよマーリンは目を開き邪悪のしもべを見よゴー 4321モードレッドの手下は親指を戻し再び手を握り拳にせよマーリンは目を閉じよすべての者どもは目を閉じ自分の手を握り拳にせよマーリンとモルガナは親指を立て パーシバルがお前らを知れるようにせよパーシバルは目を開きマーリンとモルガナを見よ54321パーシバルは目を閉じよすべてのプレイヤーは目を閉じ自分の手を握り拳にせよ 皆の者は目を開くがよい。 だって色を見るってこういうの意味のなさをお前ら知れって青を知って<笑>俺は青だから俺が行くんだよ俺も青だから俺も青だと思う人はああーい先生先生まぁでもっていうのもあれなんだけど俺は泉の乙女を持ってるからああ<笑>俺を連れて行くか連れて行かないかで結構流れが変わるそうだな<笑> ど, うどうだろう まあ、見てもいいと思う、うんすあの、色は見れるけど、森さんの色は見れないです<笑>そうだけど、さっき自分で言ってたのに、色を見る意味はないって言ってたのに、自分にどうかさ、って、ね<笑>、他の人がそれ言うのはちょっとどうなのか。な、うん。普通にこのまま降りていたって、ウのう代、ん、誰さんにィーダー回ってくるし、リーダー回あー、確かに。自分、自分俺が行くよってっ て, って、自分に入れるものじゃないから。今回 最初、えー、と、自分含めて3人。3人人人自自自自分あめてもいいあ自分分分、以以外外の3人自分ののだだとと俺っっって、てててれれれるるるるるしれてるし、やくくくよってうちょっと的んんはは<笑><笑>なななか個意見見秒次リーダーダ回いいの秒自分次入れる他の青を早く見つかるあ、まあ、気持ちよ、まあ<笑><笑> 信<笑>じられるの皆さん、俺の心だけだよほら信じてくれよは。来ました、来ました、来ました。あ せーのはいせート。はい。スタ自分が行かないっていうのは結構幸せ な, な。 なくなってしまうこともで実は運営だって自分は絶対青いんじゃないですか、うん、まあそれは青 い, いですか他の赤に渡ってしまう可能性がでかい可能性、うん、あつまり自分はリーダーを入れるのが強制よっぽど自分が じゃあお<笑><笑><笑><笑><笑>てさ、ねねねね、んに怪しまれたら会って承認されて行ったこともある確かに結果はどうかもって。 っまなあの ど, んなどんなゲームでもあのその選択肢はなしではないだけど一番良くないのは根拠がないってことよ、ねうん、ごめんなさい根拠がないんですよそう 根, 拠<笑>根拠がないのがよくない、まあ、最初の3人だし自 分, 入れない自分入れる根拠はそれがある自分を 入,、うん、入れない根拠が今のところないから そ, う そ, うそれはね却下するしかない行く、まあうん、<笑>でど。 俺はここはセオリー通りやっていいと思う。セオリー。うん、初手ですよ一応。初手だ、ね、初手だけどセ オ, セオリーになってい。自分と。自分はもう入れますけど。自分とリーダーになりそうな人。リーダーになりなった時にクソ面倒くさそうな人。ああ。リーダーになりそうな人でよくないリーダリーダーになった時にクソ面倒くさそうな人。なるほど。つまり僕は外れるってことですね。責<笑>今割りだからね。<笑> ッサにするか、か、さんにするちちょっとじゃあこっっともらし、ね、いな方で<笑>あ。連れてってっ あれたはい。はいあー う, う, うーんそうなんだはいえーっと私か今の場面で赤を出す勇気がある人 <笑>そういうだわざわざあそこでごめんなさい、ね、あそこで赤を出してもいいとモスは考えないような気がする人読みはちょっとよ加して赤がです これははい 他, の 人, は他 の, 人は<笑>の人も参加してるにごそうちょっと今流されそうに、ねねねねね、<笑><笑>なったよ。 <笑>でもないよ5分ののは確率話はしてててなないい<笑>俺たちちは人と人とととの繋がりを大切にしていっっ ん, ねん今ね、ほぼちょっとあーか、ね、多分かります。 わかんないっていうか紫色。<笑>リーダーが赤だった場合だとか、そういう考えでーー、ここだと赤だったか、リーダーが赤だった考可能性をちょっと今考えている。その場合だったら、味方には入れないってことに、うん、味方入れる、うん？どういうこと？この任務でリーダーが赤にで行くか、自分で自分で入れて、れああリーダーが赤だった場合に赤を味方にするかってこと、うん、しないよね。まだ大島リラン的にはしない。 俺はよくやる<笑><笑>ここで赤出たらすごい怪しくなっちゃうなってい う, もう誰が選ばれて、ね、いやここで出た ら, らリーダーが怪しいっていうのは常にあっもう早いな当然だよそれ リーさんが選んだメンツの中で赤が出たんだからそれモッサンの回収して回収して、回収してかさっき回収忘れたんだけど思<笑> い, <笑>い立っただけなんだよねめんどくさいからいいやったらねで、ユイン連れてって<笑>やった選ばれたぞあと一人選ばれたぜひもう一人ユイ、はいうんはい、自分いけたらね、それも はい、承認。はいきます。個いいっすね。いいですね。はい、鈴木タイム。鈴木タイムです。はい。は一、い、回目行ったのってこの三人だよね。 で2回目いったのがこの4人だよね。はい、まあ普通に考えたらモスになるんだけど、うん、なんか違、ね、うあえて成功させた可能性はある、まあ、大島理論的な2人いたっていう可能性もある、ねは な, いねうん、なんけなんか今のしい変な感じがする。うぜくれて青にした<笑> そう、あのー、今あえて成功にする意味ってまずないん、ね、赤がほん、ね、もうリーチだからもうなんか3人いたんじゃねいかぐらいの勢 い, いでる3人<笑><笑><笑>それはない<笑>ちょっとそれはない気がする<笑><笑>半分ぐらいの大きな大島<笑><笑>理論に引っかかった説はある、うん、3人やかもしれないあとは<笑>その今の投票で黒出したのってここ3人だよね なんで、ちょっとクイーンを怪しんでるんだよね。 お前そんなパンツ<笑> ツの色ではないででかかかですすすよ赤赤かかかか青しし、な<笑>い、はい、はいいはやこれはどっちかか、ついてるでいや、でも、うん、抜けて青が出て僕は赤ですって言って黒がちょうどされ あ, あのさっきのキャッチちょうど三人だからがそう だ, だから状況証拠俺の中の状況証拠はここ三人が青なんだよあで赤でしょ僕は青 で, すけどでこの中に間違いなく1人赤がいる大島リロって言います大島リロンすごい大島リロンすごい三<笑>、まあ、人はいなかったっで<笑><笑><笑>す大島リがンって言ったって一番最初 リーダーというか、あ、二回、あの、リーダーの時に。すごい、なんか選ばなかったから。選ばなかった、ね。どっちか。で、そう、大島くんが全然行こうとしなかったってのが。そうそう、だよ、ら、なんかだからに。あ、いやいや。つまり、もう一人、あったほうがいい。そうそ う, そう、あ、二人になるから。そうそうそ う, そ う, そ, うそう。だから。そうう時ずしだから、怪しさで言うと、ゆうちゃんかな。 ってここ3人か。ユッキはね、ねしてる え, え<笑>スイスマ通っないいいい実際、そのおしまいののににはは、ね、さっきの4人が2人以上間間違違俺のことを疑ってるけど<笑>でもスイスマトってる俺は白だしどっちかが当たるはまあそうなるか俺からはするて でもあ、さっきの大島もしきたのでもしってとするならばあ赤赤の可能性が高いわけだ確かにそのそうい俺衣、えー、ちゃんと大島君で2人っていうのは、まあ、もしそうだとして1回目の3人でゆいちゃんが赤だしつまり失敗出したとするじゃんで2回目4 人, 入4人中2人入ってたとして、まあ、その勝ち合ってどっちも賛成出しちゃった するで残りのいかなかった4人のうちあと1人誰ですかって話でそうするとモスが外れてでそれかその最初の3人のうちモスだけうまく合して出さなかったっていうパターンもなくはないであと大輔君のちょっとしいが俺からするとねでユッキーも条件は同じなんだよね正直まあそうだなだからちょっと、ね、なんだろうな、まあ、赤だったらそれ言われんじゃねえかなっていうのを覚えてちょっとどれもいいっすねだから いがらかくしたおお失敗で失敗。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 スタートだたいやまだわかんないいや、いいけど俺が赤ってことは青ってことだよね。 まあ、赤が赤だったから、青ってことかにならないんじゃない、まあ、で、そこでこうあ任務で入ってたから、もう少しこう、青寄りなのか赤寄 り, り, りなのかって議論したんで、確かに、はっきりさせてもいいな、確かに。<笑> 赤じゃないですか。え<笑>、他は青で。いやいや、僕目線赤の。本に。まあ、ね、別にまずと敵対する必要ってないと思う。うんうん、最初の赤が出たときに別に絡んでない。で、二つ目のときに赤が出なかった理由が、あのたたまたま。 本当に青を出すことにしたんだとすると、だとして考えてもいいんだよに一人しかいなかったけど、別にそう考えたっていい状況を、本人が何を考えたのか知らないけど。そうそうそうそう でも、赤出しされててるっていうのの、うん、まあ、その赤出しはでも現実でされてないんで2回目は行って成功してるっていう事実があるからその、たまたま大島理論で勝ち合ったっていう仮説のもとそういう話が出てきたっていうだけの話 で, で実際にまあそういうまあこれなら理論通るわっつってユッキーが押してきてるだけかもしれない何とも言えない的にはここの3人が青っぽく今回は青っぽく<笑>俺の答えは確定してるからこれは赤だからっぽく俺も青っぽくで<笑>こっちわかんない<笑> 俺たちを信用していいんだよち俺を信用していいんだよねでも y o さんまだわからなすぎてなーっていうだからあともう一人確信じゃないけどもう少し青っぽい人を見つけてその人と出てきた い, ていしてくれよ<笑>なな何を見つけて信じてほしいはちなみに誰があっのえ今回も人は誰があえなな今ののに 誰, が、うん、誰が3秒 な、え、なが今の誰が誰だと思って。<笑><笑><笑>はい、じゃ決めてくださいマジかはいもういいけどあ、混ぜちゃだめだまだ切るの早い<笑>いや、まだこれ、<笑>これだえ、まだ承認してないの<笑><で><笑>いやいやいやいやあ、でもここくらい時間はないなんだよねあ、も い, も い, もいうちょっと、<笑>強気すぎる<笑> うん、のんか、はい、よ, <笑><笑><笑><笑><笑>よろしいかリーダーをもう渡してはい、はい、スタート、まあ、ごめん純粋に今却下したのは議論続けたいからってが、うん、何が言いいかがそれはそれさっきゆっ き, っきーが入ってるメンバーだったじゃんその中でゆっきーは拒否を出したからえだからクイーンがいたから俺は分からん でも俺はってしいですよ俺が<笑>あれじゃ俺が2回目の投票で失敗したからでしょいやそれもあるんだけどまあそうなんそのといわゆるプレミなんですよ そ, それもそうなんだけど<笑>そえなんで俺俺の今の勘、うん、俺結構勘でやるから<笑>あもうでもそうそうそとりあえず決めつけてるので他になんか証拠が出ないりはくすがれないからそ う, そう<笑>なんでさっき証人出て拒否された時にやっぱりかって言ったの いや、拒否されるだろうなと思ってたんですよ。でも、なんで、一番承認、一番大変です<笑><笑>。自分で行くのに拒否はしないので。ど<笑><と><笑>まだなんかかく<笑>パーシュバルなんですよ。そう、そう、はい、でも確定して、出られないから、ずっと黙って。もうモロガだな、いいものが。ええ。<笑><笑>お、まじまじ。<笑> あ い, い, ぞいやちょっと結衣が結衣があの出るのを待ってたんですよね。モモルルガガいや、のまあ、のかなって思った。あ、まあそうかモ結衣ねだからその投票の時にちょっと ま, まああの誰にいかにしようかなってちょっと迷ってじゃあ一衣連れていこうと思って結衣てったらあれ成功してるなんでだろうと思って<笑>なるほど。<笑>でもう一回結衣が行くのを待ってそこで失敗したらこいつだなって思ってたんですけど だ<笑><笑>だって<笑>だって<笑>って<音楽>ってでですその確しししないいいいとと若干も俺俺はは、は意見今ららちゃんが、れ思う、うん、だかハハハハハハしては。うんうん、なんて<笑>まあ。 <笑>あ俺信用ね<笑><笑><笑>あと一人を誰にする か, とかってことからしかも次これ回るから確かに、はい、もしここで赤出たとしたら秒次は議論タイムとして続ければいいしよっ、うん、セットしてください セットしました4枚目いき<笑><笑><笑><笑><笑>、はい、ます。 はもうはい、いじゃあ、えー、泉もこれじゃない<笑>う何一歩くれてるんですか<笑> す<音>、はいスタートまいい。今の4人とああ<笑><笑><笑>個人的には<笑><笑>入れるならいい あああでもああ失敗してもいやそれでいいと思う終わりら普通に俺入っててもいでう俺が赤でも y o さんが赤でももう俺次これで終わりしようそうそれで終わりだよ<笑><笑>この2人が赤って、あのーまあ、ほ, ほぼ確定してる現状では誰を入れても一緒だよこれで赤が出たらマジで面白いけど<笑><笑>それはそれでありやこ<笑>れで赤出たらクっそ面白いけど、ね、<笑><笑>それありや<笑>な YOU さん と い, うで<笑> い, いよ<笑>ん い, い, すか い, い、マクト<笑>今のというですしお待たせしました。 いーーははでででののモドレッドの車の皆さん3分間で暗殺をスタートスダメですか<笑>このえー、っと、大輔君とモスとあとユウさんの3人のうち誰かだと思う うんうんうん、でもうあのーまあ、3人を素早く判定するってことは誰かがモードレッドって、まあ、はっきり分かってるってことだからでそれマーリンがそのモードレッドがはっきり分かってる状況でそんだけパワープレーしてくるっていうのはちょっとあんま考えたくないな、うん、自分マーリンですって言ってると思うし分かんないけどね、うん、めっちゃ笑ってるそうなんかも分かんない<笑><笑>こいつかもしれない分かない分からんけど ユウさんはユさってね口数が少なくて半断材らけが欲しいんだけどもし分かってたら最初の時しないと思うんだよね一番最初の時がしないあ、ね、ここしたあ絶対しないは絶対しな い, 絶対しない<笑> で,、まあ、でしょ彼に最初チーム入れなくて誰だっけなんか流れた時なんか彼一枚入んなかったのってえっ、ー、と入れたえっ、ー、とモス、ま、さんにモん あ,、ま、あこの3人で行ったのかここで行ったらで失敗したんだよねその時承認出してんだ も1回目んかいい2回目失敗したときは。 君、ね、はもうこれであとは流れに任せておけばもう勝てんだろうっていう時だったのかいつもだったら結構なんかね、うん、少し汗汗何か言ってくることも結構あった<笑>今回はかなり口数少なかったもうこのまま一気に任せておけゲーム終わるって思ってた時の顔は全然一瞬モスさん怪しいかなって思ったんですけどそれはない絶対ない<笑>絶対ない<笑>ないですだ、うんね、ってさそれは赤見えてんだからさ行かない、えー はい、この2人が意見割れてるのはいえっ、ー、と横山さんが入った時だけじゃあ俺が入ってる時にあい、はいや任せる誰かあんた達は知らんの<笑><笑><笑>それ言ってるようなもんじゃないですか<笑> あ, あ, あんまり意味ないからこのルール<笑>はい決めてくださいあの誰あそうだモルガナだもんな ない俺で<笑><笑>完璧だっった<笑>めめ<え><笑>絶対やてて思拒否するわけないじゃんその拒否したらもう周りってわかるようなもん <笑><笑>そういう読みもあるね。<笑>